こんにちは。今週のアフリカニュースで。<笑>今週は令和元年の5月。今日は7日になります。今週のニュースを、アフリカニュースをいくつか紹介したいと思います。まず一つは、ラマダンが始まりました。これ、お祝い。お祝い。ラマダンおめでとう。とう<笑>えっと、ラマダンムバラクというみたいです。 でラマダンはあの今年は、えー、5月の6日月曜日から始まりましたでこれはあの西洋のこの固定のカレンダーとは違ってイスラムの暦でその 月, 月の動きによって変わるらしいのでその毎年変わるやつなんですねで新月があったその次の日とかなんかそういう感じで始まるらしくってでニュースを見ていると読んでいるとどうもその なんか月の満ち欠けだってその先のことも分かりそうなもんなんですけどどうも直前に決めるっぽいんですよドキドキしながらね今週いち始まるかなそうそうそうなかニュースもちょっと前のニュースだと「何日頃って絶対「アラウンドなんとか」っていうこの固定の日付じゃなくてタウジアラビアの偉い人が「明日からです」 <笑>言ったら明日からってなんかそんなノリっぽい感じがしますそれってそのアフリカのいろいろな国で共通のものですか、うん、共通のはずなんですけどなんかそのニュースを見てるとガーナではやっぱりムスリムの国務長官の人が月曜からやりますみたいな<笑>発表をしてるっぽかったり、うん、ーベースはサウジっぽいんですけどまあ国の、うん、あのイスラム教の偉い人が 発表な表なんなりをしてるんじゃないかなと思いますがちょっとわかりません、ね、<笑>でラマダンっていうと、まあ、日本語にすると断食って、うん、知らない、ね、私たちからするとえー、断食って辛いって感じなんですけどどうもおおお祭祭りりっぽい、いとかおめででたい感じなんですね。夜明けから、えー、と夕方、うん、その日が出てる間は、まあ、水も飲まない、うん、あのご飯も食べない、うん まあ喧嘩とかもしないでそのチャリティーな気持ちあのあ<笑>いい人になってるっていうことらしくって預言者ムハンマドがそ地獄への扉が閉じて天国への扉が開いてる期間っていうのがラマダンの期間みたいなのでうやっぱおめでたい感じっぽいですねあ、まあ、やるのは基本的にはムスリムの人はあのやると思うんですけど病気の人とか高齢者とか旅行中の人 あの妊婦さんとかはもうやらなくていいっていう風になってるみたいで、まあ、柔軟に対応されているルールのようでございます。うんうんうん、で、毎日こど夕暮れからはちょっとしたお祭りみたいで、夜はご飯食べて、うんうん、で1ヶ月終わった最後のご飯が、そんな読め、語は読めませんけど<笑><笑>、生きたかな、うんうん、それはもう本当に盛大なお祭りみたいで。 そうそうあのー、友達とか親戚に会ったらおめでとうって言って、うん、で 遠, 遠くの親戚にもこう電話しておめでとうみたいなーねーねー結構アフリカの人みんなこう電話をすぐするイメージがあるんですけど、うんまあ、そのノリで電話しておめでとうって言うんだと思います<笑><笑>そういう、えー、聖なる聖なる期間なんですけど、うん、聖なる期間が今始まっております<笑>というラマダンニュースでした<笑>はいで次のニュースがですね そのアフリカのニュースサイトを見ててもしょっちゅう出てくる南アフリカとかナイジェリアとかケニアとかそうイケエチオピアいけてる国とほとんど出てこない多分小さくて弱い国があるんですけどほとんど出てこない方の国で シ, シエラリオネという国が西にあります、うん、そこのお話ですえっ、ー、とシエラリオネってちょっと言いづらいんですけど<笑>そこに大学がすごい昔からあるそうです それが1827年から日本だと江戸時代なんですけどそこはあのイギリスの植民地だった関係でまあそういうことがあるらしいんですけどまあそういう古い大学がありますとでそこの大学寮があってそれの工事をしているというニュースなんですが。 その工事が何年もやっていて、あの学生が入れないと<笑>で、遠くに住んでる学生は、街にあに部屋を見つけるのも大変みたいで、うん、通勤に時間がかかるから、朝早い授業に出れないという話になっているそうです2010年ぐらいに、リニューアルのために1回、学生をこう出したんですけど、うん、そこからまあずっと入れないみたいで。えー 確かに困るみたいでだいぶ回収は進んでるそうなんですけどもまだ 100% 終わってないらしくてトイレの蛇口が壊れているとか<笑>ドアを直したのに盗まれたとかそういう事情があるみたいで、うん、学生の皆さんは早く漁できてほしいと。 言っているそうです。<笑>シエラリオネのニュースでした。<笑>でもう一個が、えー、ビーガンの話、えー。ビーガンはベジタリアンの厳しいやつ。あのー、多分お魚とか肉とか卵とかの牛乳も牛乳、ね、そうそう食べないああ。アメリカとかヨーロッパだとその辺がこう。 先端的な人たちの間で、意識高い人の間で流行ってる感じなんですけどまあアフリカででもちょっっと流行ててきてるよっているう話です。これは南アフリカのニュースなんですけどそのビーガンをやってる人とかビーガンのレストランの人の話でその実はアフリカにとってはそのビーガンっていうのは新しい考え方じゃなくてまあもともとアフリカ人は昔からビーガンなんだよ それに戻っただけだよって言ってて言る主張の話か で,、うん、で、アフリカのご飯ってそんなに肉を使ってるわけじゃなくて例えば南アフリカだとなんかトウモロコシと豆の料理だとか、うん、ガーナは豆とプランタンっていう多分バナナみたいなやつだと思うんですけど、うん、あ と,、えー、っとケニアはチャパティとか野菜の肉 イチオピアの料理も、まあ、ビーガンですよという話ですで昔は南アフリカでもそのビーガンの集会とかはあの白人層ちょっと上流の人たちだけだったのが今ではまあ そ, うでそうではなくなってますよっていう話でうでこの間全然別のニュースでも見たんですけどビーガンって世界的にやっぱり増えてるみたいでその食料供給の。 この先の不安とか、あとまあ肉を食べることで、肉を作るためのエネルギーが多分すごいかかるとかっていう感じで。うん、意識高い系の人たちは特にピーマンになってるみたいなんですけど、まあそういう波が多分。アフリカの方にも今影響してきておりますよ。という話でした。以上で す, <笑>す。ありがとうございます。十<笑>分ぐらい。